明日から夏休みとか退屈になるわねそう思わない花子思いますそうよねな何だってあんたを可愛がってあげられないんだものひと<笑>に可愛がってもらえてよかったね花子ほんと羨ましい限り<笑><笑>ねえ暑いしシャワーとか浴びたくないひとって本当シャワー好きね 一番すっきりするじゃないねえ花子わわ私はああんたはいちいち意見しようとするんじゃないのよ<笑><笑>いい音<笑>二人も行くでしょふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふいいわふいふわふしふでふふふふふふふふ ごめんね。ま、また遊びに行くときは電話してよ。私も。わかったわ。じゃあまたね。うん、じゃあね。また明日。バイバイ。さあ、行くわよ、花子う。うん。どう？トイレで浴びる水は涼しいでしょ？ じめよね縛りつけられてびしょ濡れにされるなんて<笑><笑><笑>私このまま帰っちゃおうかな明日かな夏休みだから誰も気付いてもらえないまま死んじゃうかもよ かしらほら、抵抗しないと死んじゃうよほら、ほらほら本当<笑>あんたって最高だわそういう反応を期待してんのよ<笑> ひ, ひとみちゃん軽々しく呼んでんじゃないわよ 調子乗ってんじゃないわよあんたのせいでどれだけ迷惑してると思ってんのよ聞いてんの、うん、無視してんじゃないわよ花子まさか死んだ本当に<笑><笑> なんでこんなところに親子そってうっとうしいとにかくどこかに隠れないとおい誰か残っているのかいつまでも遊んでないでさっさっっなんだこれは水浸しじゃないか一体誰がこんなことを パ, パ, パ、うん、花子パ ひどいなこんな状態でまだ息があるのか助けて誰だか知らないが感謝しなければなお前さえいなければ私はこんな思いをしないで済んだんだ 今日でおしまいださようなら花子<笑><笑>まさかこんな形で問題が解決するとは思わなかったな。 ここにいるのは分かっているんだよ。うわああああ！もっと。そう話せよ。誰かと思えばうちのクラスの生徒じゃないか。そうか。君が花子。だったらなんだよ。そうか。認めるんだね。 首を絞めたくらいで騒ぐなよ君は見てしまった聞いてしまった一人も二人も同じことなんだよああだったく先生に噛みつくとはいけない子だなそんないけない子はどんな顔をしているのかな その醜い顔、鏡でよく見てみろ。<笑>いい顔になったじゃないか。助ける助ける<笑>あの子はな、死んだ妻の忘れ方みなんだよ。そりゃ可愛がって育てたさ。 けどあの子は知っていたんだ私が妻を殺したことをねどうやって口を封じようかと思案していたところだったからちょうどよかったよ君がほとんど終わらせてくれたからねあとは君の口を封じれば 誰も私を疑うまい や, やっとすっきりしたなあとはこいつらを人目のつかないところに処分するだけかまあ幸い夏休みな上にもうすぐ新校舎も完成するここには。 誰も来なくなるさ<笑>エリー電話よはいもしもしあ、もしもしエリーどうしたのこんな時間に聞いた瞳が行方不明なんだって え人目が行方不明うん昨日私たちと別れた後から姿が見えないってそんな花子は花子も一緒に花子も帰ってないってさっき警察の人が来て色々聞かれたけど何も言えなかったクラスのみんなのところに行ってるみたいだったから多分もうすぐエリのところにも来ると思うよそっか ありがとうねえあの2人が最後に向かったのって多分3階の女子トイレだよねうんそれは間違いないと思う明日行ってみないえ何か手がかりが残されてるかも手がかりって今からだとさすがにまずいけど昼間なら忘れ物とに来たって言えば入れてもらえると思うし マジで言ってるのだって、心配じゃない。私はあんまり、え私、あんまり瞳のこと好きじゃないんだよね。そう。なんだ。花子のことだって正直やりすぎだって思ってたし。え、エリだって瞳に逆らうのが怖くて付き合ってたんじゃないの私は、私は正直、 ほッとしてる分かったごめんね私一人で行ってみるよエリーだってほっとけないもんそっか何か分かったらまた連絡するね分かった気をつけてねありがとうじゃあそろそろ切るね なんて《えこれ瞳からもらった鈴のキーホールダー?》どうしてこんなところに無事でいてよね瞳 それにしても誰もいない学校って不気味ねなんか変な匂いがするこれもしかしてトイレからえひどい匂いトイレの中からで間違いない